ねえねえ、切り返し千輪。わし、強うなりたいから素振りめっちゃやるし、かかり稽古やるし。でも、剣道型全く興味ないんやけど、これまずいああ、そりゃ肩もやった方がいいよ。じゃあ聞くけど、剣道型の動作と試合とでは動き違うやん。剣道型で試合に勝てるんかあ勝てるんかそれはどう説明するんや。そんなんで、わしのやる気起きるわけないやん。確かにね、型でやったことをそのまま実践に生かすのは難しいよ。 それは認めますでも肩ってね野党の練習だけじゃなくて正しい構え目付け前足さばき振り上げ振り下げ打ち切る動作すり上げ返しなどのしのぎの使い方これいっぺんに全部キューッと学べるんだよだから直接的に剣道型の動きで試合で勝負するんじゃなくて肩で学んだたくさんの大事なことを間接的に全部自分のものにして実際の勝負に活かすってイメージだね。おおすげー肩めっちゃやる気 さっそく素振りやろうってかたちゃうんかい。